はいみなさんこんにちはにまるさんです前回105の開封動画を撮ったんですけども、えー、重量を測るの忘れてたんで今回個別に重量を測ったものを動画にします、えー、ではまずフロントディレイラーからいきたいんですけどもフロントディレイラーはバンドタイプなんで近付けタイプより重くなってしまうんでちょっとこれは参考数値ということで<笑>いきます えー、近付けタイプのカトログ値は、えー、95g になってますねなので、まあ、バンド分ちょっと重くなってますはい、えー、比較として6800の、えー、アルテグラのフロントリレーラー 83g か 83.5g ですねついでに持ってるものとしては 9000のデュラエースですね9000番台のデュラエースなんですけども、えー、こちら 65g ですねさすがにデュラエースのとかなり軽くなりますねはい次が、えー、リアディレイラーをいってみましょうか リアディレイラーなんですけども 219.5g ですね、えー、ちょっとネットで調べたカタログ値っていうのが 225g なんでそれより少し軽めになってますねはいこれも参考までに他のディレイラー持ってますんでちょっと6800のアルテグラのリアディレイラー SS ですね 196.5 ですねでこれもえ9000番台の デュラエースがありますのでこれも測ってみましょうえー、161g ですねやっぱりあのデュラエースにすると軽いですねじゃあ次なんですけどもブレーキですねブレーキがえー、186ともう一つ二つで えー、369g ですねこれはあのー、裏のネジを抜きにした重さになります3考図までにで 369g、えー、カタログ数値では379になってますねじ込みの重さかもしれないんでまあ同じぐらいですかねじゃあ次はクランクいってみましょうかまずは、えー、ミニクランク が 519g そして左クランクを乗せると 717g ですね5034のカタログ値が 713.4g なんでまあ少しカタログ値より少しだけ重い形ですかねはい次は STI レバーですね するとえーですね、えー、カタログ値が 500g なんでそれより少し軽いという数値になってます、えー、スラムの E タップがたまたまあるんでそれも測ってみましょう はい、スラムの E タップのレバーが2つ足して 265.5g めちゃめちゃ軽いですねはいえー、っとスプロケはちょっと参考までにちょっとこのこれが付いてるんで本当の重さでないんですけども一応測ってみましょう 300g ちょうどですね、えー、11から 30t でカタログ値が 304g なんでこの なんかこうこれがついた状態で 300g は肩のうちより少し軽いですねということで R7000 の105の体重測定でした今後こちらの105をフレームの方に組み付けていきますんでそれもお楽しみにしていてくださいチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた